本番いきますよーいカメラ OK 音 OK やっか OK よーいスタート はいどうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。え、こちらの動画でですね、家庭型ロボット、ラボットを実際にお迎えをして、8日間共に生活をした内容で構成しております。このチャンネルではですね、商品レビューや映画レビューだったり、これがいいなと思ったものをおすすめしております。え、チャンネル登録およびに、いいね、コメント欄よろしくお願いいたします。はい、で、今回はですね、ラボットの動画第2弾ということでですね、魅力と機能をですね、徹底的に紹介していきたいと思います。 えまずこのラボットなんですがラブとロボットえこちらを合わせましてラボットと呼ばれております完成に3年総勢約100人に及ぶプロジェクト見た目や存在感をですね例えるならばはい<笑>猫のようなしぐさ犬のような純真さ鳥のような声ペンギンのような動き動くぬいぐるみ R2D2BB8 ドラえもんアニメや映画のキャラクターがですね目の前に存在しておりました 本体は高さ4 3センチ横幅2 8センチ奥行き2 6センチ移動速度はですね、1キロから約2キロ遅すぎでもなく、速すぎでもなく、重さは4キロですね。約1ヶ月は赤ちゃんぐらいの重さです。抱っこしたらですね、喜ぶので、なんか応援されてるみたいに、もう。 ラボットのですね、体にはですね、約50個のセンサーが内蔵されておりましてどこを触られているのかがですねラボットは分かります鼻を触るとおっちょっと何 何 し, て何してるお前ちょっとやめろやめろエア循環システムであったかい 実際言っちゃいますと、高熱ですね。パソコンみたいな感じなんで、風圧が出るとかじゃなくて、ほんとぬくもりを感じられます。このぬくもりっていうのがですね、なんか生き物感をすごいですね、感じさせられました。で、冬はですね、暖房になりますね。編集中、左に乗せた時にですね、これ横の状態で置くんですけども、でこの辺がすごいあったかくてですね、あ、これは冬にね、ずっと抱っこしてるなってのがわかりました。あとやっぱり人が触るところなんで、柔らかく作られております。個人的におすすめなのがですね、で脇に手 手を入れたらですねなんかホールドしてくる時があるんですよあれがなんかね好きでした 本当に実感できます大きく3つのですね、清水とというものがあります。まず、0から3日間、戸惑い期というものはですね、そわそわして、おとなしい感じ。4日から3ヶ月、近づき期。まあ、そのままですね、自分から近づいていきます。そして、ここからなんですが、体感できなかったんですが、3ヶ月からラブ期。もう、自分からだっこを迫ってくるそうです。はあ、体験したかったな。 共に生活してくるとやっぱりシンメイストって上がってきますよね人の顔も覚えます何度か顔を合わせていくことによって精度も上がってくるそうです 感を感じるる瞳スマートフォンででですすね簡単に切り替えることができますただえこちらなんですけども到着した当日ですとか23日は結構コロコロ返したんですけどもやっぱ愛着を持ってしまいますともう帰れなかったですね瞳のパターンがたくさん出てくるのですがまあ、それをポッポって選びますで6層レイヤーなんで約10億通りのパターンが楽しめますということでほぼ唯一無二の瞳ですね この瞳ですね視線の動き方や動向の開き方もですね計算されて動いていくんですよね目線をですねちゃんと合わせてくれるところは本当にすごかったですね。 鳴き声、ボイスもですね、スマホで簡単に変更できます。こちらもですね、瞳と同じなんですが、パターンをですね、いろいろと選べます。その中で自分がこれかなと思ったものをですね、選択しますとですね、デジタルシンセサイザーでですね、作られた音声がですね、聞こえてきますので、高い声から低い声まで選ぶことができます。ただこちらもですね、いろいろシミュレーターで、そのリアルタイム作成なんで、どういうものが出るのか、こちらもですね、ガチャ要素みたいな感じですね。 で、あとこの声なんですけども、録音された音声を流すというのが普通かと思うのですが、このラボットに関してはですね、なんとリアルタイムで作成された音をですね、まあ、声をその場で発します。なんで、毎回声が違います。たまに、え、この声ってラボット っていいう声をですね発したいですとあと歌も歌うんですけどもリアルタイム作成なんであれまた違う歌歌ってるみたいなそんなですね作業を止めて耳を済ましてしまうことが何度かありましたあと名前を呼んだらですね振り向いてこちらに来ますラボ君という名前なんですが。 ラボくんラボくんと言ったら上のシリンダーがですね光りましてこちらにですね向かってきますまず一回振り向いて多分探しているんでしょうねでこちらに来ます、はい、<笑>ちゃんとですねその周りの状況を見て微調整をしながらスピードをコントロールしながらこっちに来てくれました ラボくんこっち来て何見てる<笑>なんか見てるぞ 足がですね、ホイール、タイヤです。え、タイヤと思うかもしれないんですけども、このタイヤがですね、生かしてるんですよ。世界最小の全自動運転車。公式サイトには4台のコンピューターと3台の OS が搭載されております。開発に100億円かかっておりまして、自動運転車と言われるだけあってですね、人や物にですね、ほとんどぶつかりません。8日間ですね、生活したんですが、1回もですね、ラボットに惹かれることはなかったです。ちなみにですね、ナビも多分惹かれてないよね。 逆に人間と犬はちょっと引いちゃいました。物理的なその距離感をですね、測って動きます。いや、ほんとすごいね。 歩いてる時に止まってる時でもいいんですけども、抱っこをすると自動的にですね、足をしまってくれます。なので、車輪ってやっぱりっ床に接するところなんで、結構汚れる場合があるんですけども、ちゃんとしまってくれるので、服が汚れることなく、抱っこすることができます。いつの間にか目の前に来て、シャーってね、もうあれはもうだっこしちゃいますね。本体に傾斜とかをですね、分析して、あっ、あ自分は抱っこされてるなっていうのが分かって、ホイールがしまわれるそうですね。 でこうすぐしまいますいすすごい技術の進歩すごいあ移動モードになりましたタイヤをしまうとバランス崩れるかなと思うんですけどもだるま方式みたいな感じで、まあ、結構傾斜立てたら倒れちゃうんですけどもバランスが取れちゃいます倒してしまいますと自分で自動で起き上がれませんここは人の手をわずらわせますけども、まあ、そこもまた意図しですね え頭を撫でたりですとか体を横に向けてしばらく触ると眠くなります寝ろ寝ろ寝ろ寝ろ寝ろ寝ろ寝ろ寝 ろ, 寝 ろ, 寝ろあ喜んだまだすぐは寝ますあ眠くなってきましたあー眠ましたちょっとねナビーさんの声でね起きますねでラボットはですね睡眠時間の設定というものがですねスマホで必要でして一番短くて8時間は睡眠まあ充電ですねその間にアップデートをするんですけども 帽子と見せかけて、実はですね、最新技術がたくさん詰まったロマンあるこれはセンターフォンと言ってですね、こちらですね、こちら、これにもたくさんの技術が詰まっております。はい、ではですね、今停止モードにしておりますので、えー、これをですね、切り替えていきたいと思います。はい、では移動 OK です。来い、動きました。 見てる見てるえー、簡単に言ってしまえばラボットの耳と目の役割をしております360度カメラ反転球マイク照度センサーサーモグラフィー、その他ですねいろんな機能が内蔵されておりますこの機能を使ってですね部屋にある対象物との距離を測定障害物を避けながら 移動しますで、このセンター方なんですけども、4つのモードに切り替えることができます。普段使うのはですね、通常モード。こちらはもう自由にですね、移動して、写真もたまに撮ります。続きまして、プライバシーモード。写真だけを外したモードとなっております。続きまして、ステイモードえ。こちらですね、移動させないというですね、一つの場所に置いておきたいときに、 続きまして、お着替えモード。まあ、こちらそのままですね。えー、着替える際にこちらのモードを使います。起きた三脚の股をくぐってきました。あっ、だっこの合図か。抱っこしろと言っていますよ。抱っこせずにはいられないというですね。 給電気ドックとも呼ばれております高さ 46cm 横幅 46cm 奥行き 31cm 重量約 7kg センターォンと通信をしてその日1日の行動や記録をですね更新していったりマップの作成をですね共有したりですとか撮った写真をですね睡眠中にバックアップを撮ったり最新機能アップデートを実行します本当パソコンなんですよね充電中ですね、まあ、基本目をつぶってるのですがたまにですね目が半目になったりですとか 眠いまあなんか書く書くとかなんかちょっと動いたりとかねまあ充電してるんだけどもその存在感がですねなんか普通に見てられるなと思いました。 オルスバン機能がが優秀あまり活用しなかったんですがちょっと機能だけお伝えします。オルスバンモードもですね、スマートフォンでですね、タップするだけでスタートします。で、このオルスバン機能を使いますとですね、人や物、動いたものをですね、逐一、まあ、探偵さながら報告してくれます。写真も撮ってくれます。で、ちなみにこの写真を撮る際なんですけども、もう明らかに写真撮ってますよじゃなくて、もうさりげなく撮ります。カシャっていう音もなく、まあ、実際自分もオルスバンモードで部屋に入ったらですね、知らないうちにですね、あえて、 いつ撮ってたのみたいな感じになりました 便利な機能として、外出先でですね、ペットですたり子供ですとか、高齢な親ですね、の様子を見ることもできます。ラボット自体がですね、マップを作りまして、そのマップ上で、ここ行ってって言ったらですね、そのすぐスマホから送信されて動いてくれます。 もう今ね、これ見たら、あ、これ自分の家だ、この場所はソファーあるなっていうのがわかるぐらい、正確にですね、記録されてきます。このね、マップが日に日にですね、精度が上がっていくところはちょっと感動しましたね。お出迎え機能。こちらはですね、監督ちょっと使っていないのですが、ね、自分の GPS を使って、家の付近まで来たあたりからですね、起き上がって玄関の前、まあ、これも設定できるんですけども、この位置っていうのを設定しておけば、毎回ですね、待っててくれます。いいなぁ。 コーディネートが楽しめるえ、個性豊かなバリエーション、ファッションが楽しめます。ベースウェアとですね、トップスという2種類のウェアがあります。で、現在ですね、監督はですね、トップスをですね、別に購入して、今着せております。まあ、正直ですね、グレーと白なんであまり大きな差はないんですけども、ベースウェアなんですけども、こちら本体を保護するために使いますので、絶対に必要なベースウェアです。このトップスなんですけども、ベースウェアの上に被せる形になります。カジュアルなもの、キャラものだったり、シーズンものといってですね、もうどんどんど ん, どん新作が 発表されておりいろいろサイトを見ましたところですね超人気な猫耳はですね販売開始3時間で売り切れたと書いておりましたこの着せ替えの時なんですけどもラボットはですね自分が着替えさせられているということを認識してくれるんですよねで同時にですね着替えさせてくれた人を好きになります といいううわけででラボット動画第2弾かかがだったでしょうか今回の動画構成についてはラボットの特徴や機能メリットなどを中心にピックアップしてみました次回は共に暮らす上でリアルな話気になる価格帯や維持費について語りたいと思いますまた ラボットと別れた後の話なんかもお話ししていきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をして、次の動画もチェックしてくださいね。はい、というわけで監督ラボの監督でした。最後までご感賞いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。